これプリンじゃない。ほらまたほら牛怒ってるじゃん。 こんサムです。シャドです。サムリチャードです。ですはい、今日は、えー、京王線の山田駅っていうところに来てます。はい、何してるんでしょうかチチシゴリに来ました。<笑>今やってないです<笑>本当予約制なので。そうなんだ。はい、実は牧場に行く予定です、はいうん。牛さんを見にやってまいりました。はい、牛に乗れに行きます。 乗れないと思います<笑>はい、カウボーイになります。慣れないと思いますけど、<笑>はいはい、はい。じゃあ行 き, ましょう行きましょう。レッツゴー。<笑> ヒントは。すっごいカッチカチ。こっち向いてくれない。悲しい。すごく硬くない。 <笑>まあ可愛いかどうかわからないけど<笑>。反応してくれないから。お、お、お立った。すごい。あ、立ったよ。怒ってないよね、これ。そうだろう。こんなに近く。虫と触れ合うのはあんまりないから。 結構楽しいね。まずないもんね。ねその牛は疲れてるんだな、もうりなってる。うん、動かないよね。<笑>うん、もしない。お、食べてくれた。あ、はい、食べた。 乾<笑>燥は噛まれそうで怖い<笑><笑>涼しくていいねうん風が、うん、ここねすごく涼しくてリラックスできる気分なんか風があって気持ちいいんだけどその代わりワイルドな匂いがね、うん、なんかね はい、サムの匂いです。<笑>動物が使いまーす。ヤギもいたし、牛もいたし、いるし。で、思ってたよりちょっと広いかも。ね、もうちょっと小じまりしてるところなのかなと思ってたけど。うん、意外と大きいね。ね。うん。うんうん、どうしたの？<笑>くだらないよね。 あ牛のさん、牛がいます。リチャードの友達がいっぱいいます。あんたの友達じゃないの？うん、知り合い。はい。一緒です。うんはい、<笑>はい。お、イーアングルよ今。牛さんこっち見てる。そうだね。うん。早くそのプリン食べたいから行こう。食べてみたいね。ヨーグルトも有名らしいよ。うん。じゃ行こう。うん じゃあ、あとりあえず行きましょう。はい、はい。吉井さん、ありがとう。バイバーイ。ずっとこっち見てくれてる。バイバーイ。<笑>プリンってあります。で、プリン一つと。 えっ、ー、と、カップアイスのえっ、ー、と、ヨーグルト、フロマージュ1個、お願いします。アイスクリーム。すごく楽しみです。このプリーンは。めちゃくちゃ美味しいらしいよ。えー、早速いただきましょう。あ、美味しい。すごく美味しい。 僕。ロックうんどうおまた奪ったの信じられないもう何これプリンじゃないほらまた<笑> ほ, ほら私送ってるじゃん これ本当に美味しいこれヨーグルトのアイスおおすんごいさっぱりうん これでも食べれそう。うん。ちょっとっぱり私はいつもね、半分ずつ食べてます。でもサムはいつもおめに食べるあるいはフマウそうなんかおめないけど。あります。ああちょっとねー、この香りにね、ノックダウンよ。<笑> どう本当だ、ね、でも、まあ、動物園ってそうじゃない、うん、まあね今ね二人ね坂道に登ってるんですは い, はい坂道大好きなんか思い出すね何よ「成、え、績、ー、桜岡の坂道」<笑>うん、はい、今日の感想は 楽しかった。あ、真ん中にちょうど牛さんがいていいじゃんこれ。そうそうそう。お素晴らしい。の牛の名前は？メープル。はい、メープルさん。なんか一頭ずつにね名前がついてる。そう。ね。多、は、分、い、ずっと読んでても無視されてた。はい、無反応です。<笑>寂しいね意外とね。無理しなくていいのに。 お疲れ様。コロナの影響で最近はあんまり遊びに行ってないね毎日が仕事の連続で知らないうちに二人の間に笑い声が消えてしまった気がしてたそれまではずっとずっと遠くまで行ってたね今回は遠くまで行かなかったけど心から楽しめたよ。 場所と関係なくこれからもどんどんどんどん遊びに行こうねそれからたくさん思い出を作ろうね